えー、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。 今日はですねガーシュインの著作権、えー、なんか復活するってことどういうことどうなるのって僕もちょっとビビリビビリですねいろいろ調べてみましたがあのー、なんでこういうことが起こったかっていうお話とかを、えー、ちょっと順番にやっていくんですが、まあ、今回はなんでこういうことが復活ってどういうことなのっていう話とですね、えー、ガーシュイン兄弟のことについても少しお話しして共作になったんですね共作でとどういうことでんで今急になのというのと一番まあ皆さんの関心があるのは今後何がどう変わっていくのかっていうお話を 順番にしていきたいと思います。 まずですね、えー、っと、著作権っていうのは、えー、作曲をした人、まあ、ジョージ・ガーシュインが、この今回ですね、ジョージが、えー、1937年にお亡くなりになられました。えー、っと、以前は50年だったんですが、今70年に延長されてますから、えー、2007年にパブリックドメイン、PD というふうになっています。PD っていうのはこのパブリックドメイン、パブリックっていうのはまあ皆さん、えー、公共の、えー、持ち物になったとい う, っていうことになりますねで。戦後加算っていうのがあって、アメリカとかこう戦時中はその著作権を守れられてなかったから、 えー、大体、えー、と11年弱ぐらいになりますね10年ちょっとね 3,000、えー、何日になってるんですけどっていう形でそれを足したとしてももう著作権切れてますよねみたいなお話じゃないですかところが今回お話になったのはその、えー、お兄さんの、えー、作詞の方のアイラさんの方アイラガイスインさんの方が、えー、こう一緒に 携わって例えばこうジョージ1人で作曲してたんではなくて、えー、アイラが、えー、そこはこういう行動がいいんじゃないっていうような話をしたという話がまあ前からそういう話があったんですけどでそれで そ, それだったらアイラーさんは、まあ、長生きですから83年まで生きてるから2053年まで、えー、楽曲をまあもともと 本当は2053年だったものをここパブリックドメインになったって言ってるけどこれをえちゃんと53年までに戻してくださいっていうまあ請求があったっていうことなんですね。でまあ、アイラ・ガーシュさんとジョージ・ガーシュさんっていうのはまあご兄弟なんですよ。ロシアユダヤ人としてねニューヨークに生まれていらっしゃいます。でピアノを買ってもらう、まあ アイランスさんの方にピアノを買ったらしいんですって、ご両親はね。ところが、まあ、あんまり興味を示さず、弟さんの方が、ジョージ・ガーシーの方がピアノをどんどんどんどん弾いていくということですね。で弟さんはいろいろティンパンアレイっていうところでピアノ弾きをしたりとかして作曲家として開花していくわけですが、この辺僕 の, あの YouTube の他に、えー、とガーシーさんのまとめがありますので、まあ、興味ある方はぜひ見ていただきたいなと思います。えー、弟さんの方は、まあ、結局音楽の方で開花させて、お兄さんは結局文学の道に行くんですね。で、結局作詞家になる わけですよだから兄弟仲良く曲を、えー、作曲して作詞してっていうふうにやってたということですねなので2人が共作をしてたっていう可能性はものすごく高いですねで共作ってどういうことかっていうので僕はこれ僕の知り合いの事例なんですけどこれまああのあるこう、まあ、ちょっと名前伏せておきますがある有名、えー、ボーカリストがいましてその人が僕の友達にですね、えー、英語のこの部分歌詞チェックしてもらえるって言われたらしくて。 で、その時は、あ、これスマホになってますけど、この当時は柄系だったんですね。で、柄系で、で、こう、こういうプチプチプチって言って、いや、これだったら、えー、ここはこういうふうの方がいいね、みたいな感じで、数箇所直したらしいですね。そしたら、ありがとう、共作にしておくねーって言われて、で、本人も別に、まあ別にいいよいいよって言ったんだけど、まあでも共作にしておくねーって言って、共作登録されたわけですね。そしたら、 えー、もうすっかり忘れてた頃数ヶ月後、まあ、半年1年経ったぐらいらしいんですけど、えー、数百万円がポンって振り込まれたというと日本には大びっくりしたっていう話があるんですけど共作っていうのはたったこんだけのことでも要は例えば こ, のこここうした方がいいんじゃないって言ったとしても共作として、えー、ちゃんと認められるわけですね。 なので、えー、なんで今急にこういうことが起こったかっていうと、もともと遺族の方はですね、アスキャップってアメリカのこの JASRAC みたいなところなんですが、そこに応答して JASRAC に、このアイラさんの、えー、共作になってるはずだと。今、もうパブリックドメイン扱いしてそちらはしているけど、そうじゃなくて、もともと2人の共作だから、か共作だっていうことは、このアイラが死んだ時からの、えー、70年後。 で、まあ、戦時加算も重ねてたぶん64年とかになると思うんですけどそこまでは、えー、著作権保護されるべきだっていうふうにずっと言ってたんですけど証拠がないってずっと、まあ、ジャスラックさんの方ははねつけてたみたいなんですねところが、まあ、共同で署名してる写真が見つかったりとかいろんなものがま見つかりましてシャーないんでまああじゃあそれだったらもうあのもともと著作権っていうのはだから復活じゃないんですね切れてるわけじゃないんだけどまああのこうここ途中で止められてるので こうこう 数, 数年間の部分、まあね、今までずっとパブリックドメインとして、要は活動してた部分をまたこう延長するかどうか、ちょっとまだ こ, うこの辺はややこしいんですが、まあ、あのー、切れてたわけじゃなくて、えー、一応、そのパブリックドメイン扱いにしてたけど、本当はあずっと著作権があったんですよと。 ということで、えーまあ、ジャスラックさんは2022年の1月1日から再開するというふうに言ってますので、これはもうさかぼっての請求はないと、まあ皆さんこう悪意があって使ったわけじゃなくて、パブリックドメインで書かれてたわけだから、こっちはもうさかぼっての請求はないですよと。YouTube 投稿の方はですね、今後はま あ, あまり影響はないと思います。もともとね、YouTube に投稿している曲っていうのは著作権はもう、 包括ですからただ海外の曲なんで僕が四つ一歩 一, 個一個言ってシンクロ券っていうのがかかるんですねで。個人で楽しんでる分にはシンクロ券はあんま問題ないんですがこれが会社や販売宣伝目的であるっていうふうなのが判断されるとこれは差し値って言って向こうがもう自分たちの好きなだけの金額を請求されるんですね。これ結構怖くて。 あのシンクロ券に関してはまあこういう YouTube ではあんまり聞いたことないですけど YouTube 以外の部分で CD とかを作っててまあそれが DVD をちょっと何曲か入れたとでその入れて販売してたらでもうあの文句なくこう数百万円の請求が来てでそれはもう覆せないんですね。 なのであのもう払う払しかなないんでですねなのでシンクロ券っていうのは日本の曲はシンクロ券っていうのは大体包括になってるんですけど海外の曲はシンクロ券っていうのは別ですから動画にした場合はしあの会社や宣伝目的になってると考えられるとシンクロ券っていうのが請求されますなので YouTube でもちょっと怖い部分はあります、えー、ライブハウスでの演奏はライブハウスの方がもうマイルハウスのもうオーナーの方が包括で支払いになってるのでまああまり関係はないかなっていう形ですね なので CD は今まで作成しているものは作成時にその作成枚数分支払うので今まで作成しているものに関してはもう支払ったものとしてね今払ってないけどそのタイミングではもうあの大丈夫なんですよただ新たに CD を作成する場合は楽曲使用料を今後は支払っていかなきゃいけないだからガーシュン曲集ってやればあの全部パブリックドメインだからあのこう著作権払わなくてよかったんですけど今後それがちょっと無理になるってことですね えー、コンサートなどの自主公、まあ、演の場合は、この場合は僕らもそうですけど、自主公演の時は全部こう、ね、ジャスラクさんにこう連絡して、曲全部書いて提出するんですよ。なので、そのシートを書いて提出するのは、ね、今変わらずに、その時の支払いのが少し、だからまあ、 えー、今までだったらガーシュンの曲を中心にやってたら あ, のあんまり支払いがなかったんですけどただその歌曲とかあったら結局あの歌曲の歌の方はイラさんガーシュンさんの方は残ってたからねだからそれはもう払ってるからだからあ曲の方の支払いもちょっと増えるみたいなイメージですね<笑>でこれ僕がもう該当してるんですけど ButnotforMe <笑>っていうドラムの教材を出しててですねまあこれはパブリックドメインだから狙って作ったんですけどまあ教本なんか作成した場合は、まあ、印刷時に こう同じようにこう支払っていた場合はまあ OK なんですけど、僕の場合はまああのダウンロード制なので、電子書籍などのダウンロードの場合は今後販売、販売した分だけ支払いをしていかなければいけないということでですね、えー、僕は今年いっぱいで、えー、販売を差し止めようというふうに考えています。ですので、あの欲しい方は今のうちに買っていただければと思います。概要欄には貼っておきます。はい え337曲の共作っていうのがですね、えー、まあ、発表されてますので、これはアイラさんとの共作ということになります。えー、ラプソディ・イン・ブルーとかね、パリのアメリカ人などはアイラさん関わってなかったみたいなので、今までも同じくパブリックドメイン扱いになります。まあ、最終的にですね、ガーシュの著作権復活って、なんかジャスラックが悪いイメージがあるんですけど、僕、ジャスラックさん大好きですからね。だって なんか曲を使用しようと思ったら、本当は本人と全部やり取りしなきゃいけないんですよ。でも、ジャスラックさんが全部管理してくれてるから、これ使っていいって言ったら、ダメですよって、いいですよっていう風に、で、こんだけ払ってくださいって言われたら、それで終わりじゃないですか。ところが、もう動画とかになってくるとね、本当にこう、映画、古い映画とかになってくると、著作権が入り組んでるから、 めちゃくちゃゃく大変なんですよなのでそういう意味ではもう本当にジャスラックさんはいつも様々なんで今回もジャスラックさんはあのもうパブリックドメインですよっていうふうにずっと突っぱねてたんですけど今回はまあ証拠が出てしまったのでまあ、ジャスラックさんとしてもまあ管理再開するしかないということでですね。まあ あの一般のミュージシャンとかに関してはそんなに変わらないと思いますので、えー、そんな心配することはないと思いますし今までまでのことを遡ってっていうことはないみたいですからそこら辺はちょっと安心ですけどまあこの辺がまたねあのー。 遺族の方がどうい う, ふうに言ってくるかいやそれもやっぱりやっぱり遡るべきだって言ってくるかもしれないですが今の段階では、えー、再開自体は来年の頭からってなってるので基本的にまああの遡ってっていうのは今んところないという話でちょっと安心はしてるんですがえー、以上になりますはい、うん、著作権って難しいですよねでも著作権ってやっぱりその作る側になってみるとね、えー、やっぱ保護してほしいと思うんですよやっっぱ作って なんか自分が作ったのはの人がその曲を使ってどんどんどんどん稼いでるってやっぱ気分がいいものでもないしやっぱりこう著作権っていうのは昔はなかったからねだからミュージシャンって本当にこう稼いでいくのには本当にこうパトロンについたりとかですねそういうこう出資してくれる人につかないとどんなに才能があってもこう全然こう芽が出なかったっていう時代に比べたらですね今はフワッとこう YouTube とか上げてると著作権も全部保護されててえーボーンって売れるとそれですごくこう。 意志剤を築いたりとかできるわけですから、まあ、ある意味すごく夢のある話だと思いますので、まあ、著作権というのは僕も、えー、人の楽曲を特にジャズの場合はね人の楽曲を使うわけじゃないですかで、まあ、ある人の意見で言うとポップスなんかの場合はですねだからみんな全部自分たちの曲でやるのになんでこうカバーばっかりやるのって言われたらまあ確かにそうですよねみたいな本当だったら自分たちの曲を自分たちで作っていかなきゃいけないっていうことでもあるんですけど。